こんにちはアメリカのニューヨークとニュージャージーで骨盤調整コアヨガというクラスを開催している村井由紀子です、えー、と今日は、えー、と正ししいい姿勢をやっていきましょうで皆さんね正しい姿勢正しい姿勢しないとしないとっていう方多いんですけど、えーとね、どういうふうにとっていいのか分かんない方って多いですよね。なので日常生活でパッパッパッと正しい姿勢になれる、あのー、コツをお伝えします。 えー、と腰幅で立ちますねで腰幅で立ってで足は、ね、人, 差し指人差し指を基準に人差し指同士が平行になるように立っていきましょうでそしたら 内,、えー、と内くるぶしをぐーっと寄せるように体重をぐーっと中に入れますねでも足を動かない で, そ, うでその状態で今ちょっと内もも力が入ってますよねその状態でしたら全体でしっかり踏んでいきます で、骨盤底筋を軽く締めて締めるよりも引き上げる吸い上げる感覚の方が大事です吸い上げますそう、で、おへそもちょっと背中に押し込ん で, でこれも上に軽く 1cm とかでいいです上げていきましょうで、肩の力は抜いて両手はももの横に置いていきますはい、そうしたら正面見ますねで正面見て指全部上げます指をこうやって全部上げますね で上げたときに、今、重心が後ろにグワーンといった人は、さっきまですごく前体重で、ももにと膝とかに体重かけて立ってたということなんですよね。で逆に、指を上げたときに、前に体重がグワーンと移動した方は、いつもかかとの方に体重をかけて立ってたということなんですね。で、今、指が全部上げた状態で立ってる場所っていうのが、道くるぶしの下あたり、この辺ですね。 ジーーのちまののょっとと後ろの方ですでですもかかとまで行かない。くるぶしの下この辺りに体重がかかっていると思います重心が で, 正 面, で正面見たままですよ正面見たまま指をふわっとそのまま重心変えないように下ろしますいいですかでそのままですよ内くるぶしもう一回寄せて寄せた状態で踏んでで、骨盤底筋この筒のところの周辺の筋肉を軽く締めて 吸い上げますでおへそもちょっと背中に押し込んでここもちょっと上げましょうで胸の力は抜いて肩はリラックスして両手横に置いていきますいいですかそしたら今正面見てますよね正面見てくださいねこのビデオを見ないで正面見ますで正面見たまま床をチラ見しますでチラみしたときにもしかして親指が全然足の指が見えなかったら 皆さんの姿勢は今こういう風にバストトップが上向いちゃって肋骨が開いちゃってるんですねそうするとねお腹の筋肉を使わないからお腹の筋肉抜けちゃってるので上半身の体重をこの腰骨のここで全部支えちゃってることになるんですだから背中がすごく疲れるし腰痛にもなるんですねなので しっかりとさっきのね内くるぶし乗せて踏んでおへそも引き上げて骨盤的も引き上げて肩の力リラックスで指全部上げて重心内くるぶしの下指下ろす正面見て足の下見て足の指がほんのちょっとチラ見できるところまでバストトップを正面に持ってきますで今チラ見できてるなーっていうのを確認したら肩とから下は動かさないで首だけ の上に耳たぶがくるようなイメージで背骨の一番上に頭蓋骨がスコーンと乗っかるようなイメージで正面を向いていきましょうこれがお腹と背中の両方の筋肉で上半身を支える腰にも優しい綺麗な正しい立ち方ですで、これをする時に胸に きれ い, にいつもこうやってねマッサージして胸の前が柔らかく筋肉をしていると胸もきれいに開きます腰を反らないで開きますこの胸の筋肉が硬いのにいい姿勢を無理に取ろうとすると腰を反っていい姿勢を取ろうとするんですすね腰をを取取っていい姿勢を取ろうとするのでいい姿勢なのに私腰痛っていう方はまずは胸の前をきれいにしてみてくださいはい、じゃあこれで えー、いい姿勢正しい姿勢ぜひ鏡を持つの前でやってみてください。